プリンンをイメージしたパンってことなんですかねでは中身を拝見はいこんな感じでカスタードプリンがイメージされてますねではいただきますうーん甘いか苦いかで言われたらこれは苦い方だねカラメルが効いてる。 全体的にカラメルが強めでカスタードの主張はちょっと弱めですねなのでカラメルが好きな方には是非おすすめしたいです反対にカスタードを求めている方はちょっと多かもしれないですねそこで好みが分かれるかなということでこちらの点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです塩分100終焉